こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、近畿大学精神です。我々精神はこの犬山陶芸祭で、2018年の演舞ひと時を振り収めさせていただきます。最後のひと時となりますが、この最後のひとときを全力で楽しみたいと思います。 踊り子一郎全力で演舞させていただきますご声援のほどよろしくお願いいたします I'm a- Musiko If You want to enjoy your life. You don't need to care about your future. don't you